これはひどい。ちょっと取り返しつかないかもしれない。というわけで全塗装のため、純正スポイラーを外していきます。引っかかりの悪い 10mm の六角か、締め込む段階ですでに舐めていた、中心のプラスか、どっちかで緩めます。安い方の G グレードだから、純正スポイラーは後付けされたものだとは、以前話した通りです。何があったかというとですね、前オーナーが、純正穴とは別に、ドリルで変なところに穴を開けて、 ボルトで強引に止めたんですね。それを私が見落とし、強引に外そうとしてマイナスドライバーでこじって、トランクをベコベコ引っかき傷まみれにしてしまいました。それをパテ盛りで強引に直そうとして、試行錯誤中。時間がかかりそうなので、一旦動画にすることに。両方とも緩めたんだけど、引っ張っても外れてこないんだよね。これ 純正状態なら、穴に爪が入ることと、両面テープによって固定されているそうです。まさか見落としてるネジがないよなと思って、裏面は入年に探したのですが、それでもちょうど四角にあって、見落としてしまったんですね。形状をしっかり考えて、裏面全部を確認したはずが、それでも抜け落ちてたんですね。今は、端っこの両面テープだけでも剥がそうと思って、意味のないアクセンをしております。こじっても無駄ですよ。もう2箇所。 ボルトナットで止まってますよ。見返していて、もどかしくてしょうがないです。カッターナイフを取り出して、両面テープがありそうなところへ切り込みを入れます。なんで雑になったかというとですね、全塗装するから、多少の傷が入ったって、どうでもいいって思っていたんですね。もともと雑な性格だしな。あと、なんかでかい失敗をやらかしても、そうやってネタにできるからと思っていたら、本当にそうなってしまったでごわす。 前オーナーも純正のように取り付けてると思い込んで、爪があるであろう場所を叩いて、衝撃を与えて外れないか試しています。これ実はボルト止めだもんな。トランクの薄い鉄板、ベコベコにしちゃってるぜ。この手に限らない。マイナスドライバーでこじって、買ったい爪を外そうとしています。バカなのここまでは外れるんだよなぁ。どこで引っかかってるのかなぁと試案中。これさ、ちゃんとトランク裏は、指で入念に撫でて確認してたんだよ。何回かやって。 全部見落ととししててたた、たけどほらまま動画画のことがん無視で録画止め忘れて調査気づきましたいや、側面の、その横ってどういうことよ。怪しいステッカーあったから破いてみたら、プラスドライバーを極限まで傾ければ、ギリギリ届きそうなところにあったよ。映像がガバガバなのは、撮影時に、それだけ間近よって、動揺していたということです。10ミリっぽいけど、工具入らねえな。あ、撮影外で、ソケットが抜けて、 トランク内に脱落しました外したネジも1個トランク内に落としました定番のミスこうやってドライバーを入れるとなんとか届くのですが先端がなめかかってて力をかけても歪んでいきます96くらい押し付けて4で回そうとしてもガタってなってしまう四苦八苦の末にソケット落とすんだなというわけでやっと外せますよベコベコー 見返しても絶句しますよ。埃りと凹みと傷で、地獄絵図なんてもんじゃない。ああ、このままカーボントランクでも、どちろうかなー気がメールとはこのこと。透明高速でもここまで路面うねってないよ。海のことを平面と呼ぶ世界の産物かなマジでどうするんだよこれ。ハンマーで叩くとかいうレベルじゃねえぞ。もうこのうるってレベルじゃねえぞお前そしてこの穴、私がえぐって広げたわけですが。 カリ塗装もなしにドリルで適当に広げて、前オーナーも無茶苦茶な取り付けしてんな。とりあえず現状把握のため、10年分のホコリくらいは落とさないといけませんね。フェンダーのピンのところの穴、埋めずに塗るつもりでしたが、トランクがこれということで、もう一択ですね。やっちまったもんは仕方ないので、もうパテ埋め板金の練習といたしましょう。トランクはそのうち、カーボンに交換しようか悩んでたんだ。なんだよこの穴。 こっちのボルトはガチャらず普通に外したのに、まるでもなんでもねえじゃねえか。意味がわからないですよねほんと。作りたい車の方向性的に、トランクはツルツルにするつもりだったけど、どの道穴の形がブサイクすぎる。右リアに貼ってあったジャフのステッカーも、この際出し剥がしてしまおうと思ったのですが、これは失敗します。見てわかる通り、低重心すぎて。 スクレーパーが引っかからないんですよね。挙句の果てに、カッターナイフで切り刻もうとしてるけど、こんなことしたら下のガラスが傷だらけになるっしょ。逆に考えるんだ。これくらい思考回路がいかれたい感じでもないと、YouTuber ーーとしてはやっていけないと。プラスチックのスクレーパーに、金属製のハンマーをぶち当てるという強行。なんで車内に飛んだかというとですね。 どうせパテを盛るなら、思い切って、ルーフのアンテナも撤去してしまおうという算段です。クリップ外しの工具がどっか行ったので、マイナスドライバーでこじって、このクリップを剥がします。天井をめくってみました。アンテナはどこかなあのサイズ不明の六角ですね。モンキーレンチがたまたま発掘できたので、緩めるのはなんとかなりそうです。力まないといけないので、撮影しながらやるのは大変ですね。意外と楽勝でした。この六角ナットを抜いたら、 どこかを押し込みながら引っ張るといいらしい。手前側が上に沿ってるおかげで、簡易的なトレーになりますね。このナットは下に落ちたんですけど。あとは、あのカプラーを外して、適当に止めておくか。このアンテナ、結果から言うと車外から引っ張り出すんですが、私は車内側に抜くと思ってて、試行錯誤中です。 こっちなんだもんね。予想をオールウェイズ裏切ってくるね。なんだあのプラスチック編は、どうでもいいや。パテ盛りの土台にでもなればいいやと、マスキングテープを裏から適当に貼ってます。あ、編集中に思い出したけど、まだクリップ戻してねえ。まあ水漏れテストの後でいいか。パテの前に、膨らんでるというか、盛り上がってる部分だけでもなんとかしようと思って、ハンマーでぶったたいています。逆にすごいよね。 全面的に凹凸まみれになってるんだよこれ。実は並行して、車体のヤスリがけや、各部のマスキングは進めているのですが、こっちと比べたら映すまでもないよ。トランクを激しく開け閉めしていたら、内部に落としたソケットが出てきました。こうやるんですよ。さっき言ったネジがまだカランカランいってますね。あ、落ちてきた。実はもう1個あるんですよ。このまま出てこないかな。この手に限る。 ありきたりな車いじりになっちゃうかなと思ったんですが、もうすっかり、障害児上がりの破壊的想像力になってますな。400番で一通り削ったけど、これ全然ダメだ。プラサフ吹かないと、マスキングを頑張っていく一方で、外せそうなものは外しています。このルーフの黒いやつ、引っ張ったら抜けてしまいました。私は手磨きで言ってますが、かなーりしんどいです。今からでも、なんか電動工具買おうかな。さて、 気分転換というか、あれだけの第惨次の中では癒しですね。アップガレージから中古で買ってきた、フェンダーやロフィンとやらです。中古ですが、取り付けピンが健在のため、両面テープだけ剥いでから、全塗装ついでにつけちゃいます。これ実は数年前から気になってたんですよね。高かったけど、全体で見て合うかもわからないけど、買ってよかったです。別々で塗装するか、貼ってから足付けまでやるか悩んだ結果、最終的に、 このまま取り付けることにしました。8倍速で、カリカリって気持ちいいですね。トランクどうなるんでしょうか最悪交換するか、ウイングに合う、適当なスポイラーでも貼れば平気平気。パテが届くまで数日かかるので、脱脂の後、プライマー塗布まで行います。密着論でいいけど、ホームセンで適当に買っちゃったよ。ホームセンターのカー DIY 用品、1年前は誰が買うんだよと思ってたけど、まさか数年間は売れ残ってそうなものまで。 買い上げる側になるとはな。TRD の説明書を見てもよくわからなかったので、とりあえず元から両面テープが貼ってあった3箇所に、私も両面テープを貼りました。剥離し剥がれないのあるある。10度以下だと粘着力に影響出るらしいけど、めんどくさいしこのまま試しましょう。パテ作業と並行しているせいで、指がひどいことになってますね。あとは、爪の位置を合わせつつ、バゴンと押し込むだけ、両面テープがずれないよう。 爪の接合だけ丁寧に、あとは押し込め。これだけで、かなり強固につきました。引 っ, 張っても外れてきません。パテでスムージングしようかと思ったのですが、パテの粘度が高すぎて、面倒くさそうなのでやめました。24時間は洗車しちゃダメよ。ちょっと時間が戻りまして、ここからが人生初のパテ作業です。 動画で見たことあるだけで、混ぜて塗るってことしかわかってません。この缶の開け方もわかりません。前途多難な感じですが、マイナスドライバーでこじってなんとかしました。私、マイナスドライバーはかなり頻繁に使うんだけど、人生において、マイナスネジを触った記憶がない。うげぇ、結構な匂いしますね。どれだけの量が必要なのかわからん。あと、ネバネバしすぎて使いづらいですね。 ひっついてばかりで、塗り広げることもままならない。これくらいでいいかと適当に取り出したら、100対2の比率になるよう、硬化剤を混ぜるそうです。ふんふん、これくらいね、という感じで塗りたくってますが、あうるわけないでしょ。動画で見た手つきを参考に、硬化剤が混ざるよう、ねるねるねるねします。こんなにネバネバして使いづらいものなの 全然思う通りにいかないんだけど、あとこのトレイみたいなやつは、アマゾンで缶スプレーを頼んだ時、1個だけぶち込まれてくる段ボールの死体の切れ端ですね。まさか段ボールもパテを練り付けられるとは思ってなかったやろなぁ。今指について、あからさまにフリーズしましたね。なんかうまいこと練らないと。 方が入るとか聞いたことあるんだけど塗る前からすでにうまくいく気がしないので適当なところで塗り始めましょうかそうヘラにもついてるから地味に見落とし注意なんだよねこれさてまずは少量からフェンダーのところの穴を埋めてみましょう少量だけスマートに乗せてうまい具合に行くイメージだったのですが盛大に失敗しましたもう面でブチャート塗りたく て極端なな高低差をなくすす作戦に出てますねこのサイズの穴なら、裏のマスキングテープもあることだし、普通になんとかなるでしょう。伸びないくせにヘラに引っ付きまくるせいで、狙ったように塗り広げられないんだけど、これどうやればいいのさ。後で削った時に、その時に平らになればいいや。その程度の気持ちで、もう適当でいきます。やったことないんだもんね。失敗してもしょうがないよね。 少しだけ失敗から学んだというか、まず先に角っこから持って、穴だけ埋めようという作戦ですね。適当にヤスリで削って、そのままマスキングだけで塗装に入るつもりが、こんなことだって起きるし、マスキングが想像以上に大変だし、何でもかんでも自分でやろうとするから、何でもないところでゴミみたいな失敗するんですよね。リアに行くと思ったトランクのアンテナのところ埋めないと。 ここら辺で、思っていたよりもパテの消費が激しいことに気づく。私としては1回目で完了させたかったのですが、編集時点で、2回目のパテ盛りの乾燥中です。ここは直接的な雨漏りの原因になるので、入念に埋めたいですね。そうなんですよ。雨漏り対策を考えた時、現状では不安を感じてしまうので、これちょっと、3回目も持った方がいいかもな。アンテナとフロントフェンダーのピンは、どの道埋めなきゃいけなかった。 トランクは長くても数年で交換する可能性高し、それでパテ盛りの練習ができるなら、安いもんじゃないか。そもそも乗り回すつもりがないままに買って、任意保険なんて、1日1000円のやつを使うつもりですからね。プリウスの任意保険料は、年間22万円くらいかかっているわけだけど、車検を量販店で通しても、2年に1回10万円か。マイカーの意地って、 そこそこお金かかるんですね。ユーザー車検を通せば少しは安くなるが、それでタイヤ交換に20万円とか、スタッドレスに0何とか万円とか、そやけちりたくもなるわな。数年に1回、スタッドレス貯金をしなきゃいけないとか、雪国住まいの方は大変ですね。名古屋なんか雪の日は電車ですよ。名古屋近郊で、夏タイヤにチェーンつけただけの名古屋ナンバーが、 ひたすらにノロノロ走って邪魔だっていう怒りの声を聞いたことがあるそれちょっとひどすぎますよね最高速度が低め本体も安めな金属チェーンなんだろうけど雪道こそ遅いやつが邪魔なのはあるあるというかですね裏の骨組みの都合上マスキングテープの穴埋めができなかったんですがパテが落ちていっちゃいますねあかんこれ無理なやつだお前ふざけんなよなんでそんなにネバネバしてるくせにこの程度の穴も塞げないんだ一旦後回しにして それっぽい凹みに適当に塗ってみます。そういえば、字が出るほどヤスリで削って、脱出しないとダメなんでしたね。よく覚えてないけど忘れてたっけいや、確かやっていたはず。400番じゃ不十分だったことを。 今になって思い出したけど、ガバガバなんだよなぁ。さて、こんなんでいいのかわからないんですが、なんかこう、へこみにパテが入っていってるっぽいですね。穴のところはちょっと後回しにして、一通り塗っていきましょうか。板金修理って、DIY しようと思えば、ホームセンターで数千円で手に入る道具しか使わないのに、異常に高いって思ったことないですかよくわかりますよね。車高調の時なんかもっともっとひどかったけど、自分でやってみたら、その不可能さと、 苦しみがよくわかるんだ。なんかこう、夢中になって泥団子とか作ってる、幼稚園児の気分になってきました。今下側に垂れましたね。あとですね、ヤスリの粉が服について、真っ白血欠けになってひどいんです。虚しくなってきたので飛ばします。あとなんかですね、ホイール脱着の際にぶつけたのか、左リアに、見たことない傷ができてました。ここは本当に大したことないです。適当に塗りつけてれば終わります。そして、皆さん絶句するでしょうが、 マスキングテープの上からパテを盛る。というかこれ動画的に大失敗したな。サムネにできた事案なのに、どっちも黄色のせいで何も見えない。こんなやり方でダメなのはわかりきってるんですが、古墳みたいに持って、広い面積を削れば、まあなんとかなるやろの精神。全塗装の後にどうなるのか知りませんが。 何か低めのウィングをつける予定なので、そうなればどのみち、視覚的に四角です。あと、マスキングテープ1枚分の厚みなら、まあ気にならない野郎の精神。これくらい雑な気持ちで生きていれば、人生楽しめますよ。昔はひたすらに神経質だった。そんな私が言うんだから間違いない。というか、本用のプロでもないのに、この作業は自己責任ですとか素人ですとか言って、長々と喋るだけの、DIY チャンネルの方がつまらんだろ。清潔で神経質な 人がユーーーチュバやっていけると思うな芸術はは爆発だだ車は車廃寸前だマジで廃車寸前レベルのところまでトランクベッコベコになったからなぁ編集時の進み具合としてはなんやかんやリカバリーはできそうですこのマスキングテープ適切な向きで塗らないと 剥がれてきちゃいますね。どうせ相場の最安値で出しておきながら、コロナの高値の中で、2年近く誰も買わなかった個体なんだ。行くところまで行こうじゃないか、覚悟が完璧に決まってしまった。私の当初の予想としては、全塗装は3日くらいで終わる予定だったんですよ。それが、3週間あっても終わるかわからん。私の集中力と気力の特性がピーキーすぎて、 一仕事終えた後には、回復に多大な時間を要するせいで、一日あたり、最大でも2時間くらいしか、車いじりに避けないんですよね。今塗ってるところの凹みは特にひどくて、2回目では塊を塗りつけました。これでいいのかというと、言い訳ないのはわかってるんだけど、一旦はカットです。というわけで、水とぎで表面を整えていきます。フェンダーのところは楽勝ですね。何も難しいところがない。8倍速で流してますが、ちちょくちょく手を変えているでしょう かれるんですよねこれパテを持ったところだけ普通の塗装面と比べると50倍以上の労力が普通にかかります倍速で見てるとみるみるうちにツルツルになって気持ちいいね指で撫でてもわずかな段差も感じないほどとなりました問題はトランク側なんだよなというわけで頑張っていくのですがあわよくば1回目で終われるかなと思っていたけれど普通にダメでしたただの平面じゃなくて 曲面でもない、独特なカーブを描いているんだよね。3回か4回持って削って、それでなんとかなるものでしょうかというか、もう大丈夫だろうと思えるところまで、頑張ってやっていくしかないんですけど、あれだけガタガタだった表面も、今やツルツルに見えるな。マスキングテープが埋まっているなんて、この星の誰が考えるでしょうか。その場のノリで、なんかうまいこと生まれと思って、削った後に、適当に缶スプレーのプラサフを吹いてみました。 普通にガタガタタでダメですねこの辺りから、繰り返し作業になることを案に受け入れました。60番のペーパーを見つけてきたので、後のことはこの際考えず、今は凹み隠しに集中しましょう。あれでも、プラサフの色が削れないって、どういうことなんだこれ今削ってるところ、全体的にクレーターになってるんだよな。あと、この水とぎの汁、しっかり拭き取っておかないと、垂れたまま乾くと、ひどいシミになるぜ。もうどうにでもなれ。 なるようにしかならない。一回埋めて削ってを繰り返すごとに、わずかにうねりがなくなっていく。そう考えるんだ。左リアを削ってたら、マスキングテープが浮き上がってきたので適当にほじります。濡れて滑るけど、削って削って、後でパテを持ったら、その下に隠れるように削ります。素人がやめとけ的な上から目線コメントを、書きに来たい人をほイほイ釣れるような、YouTuber 的には美味しいトラブルだったな。今は二度目のパテ盛りのために、 脱脂験清掃中、マスキングと並行して、撮影外作業で進めていくことになります。ここまでの事態になるとは、自分でも思ってなかったですよ。そして青い面も、60番のペーパーで削ったせいで、線傷まみれで悲惨ですね。リカバリーを果たし、ちゃんと全塗装することができるのでしょうか。これは目が離せないですね。2度目のパテを用意してきました。指で撫でて、どこが凹んでるか大体把握します。ペンで丸で囲めばいいんだけど、 手が届くところになくて、面倒くさがっただけです。車がかわいそうとか思うかもしれんけど、トランクなんて、鉄を打ち抜いただけだからな。鉄が凹んでなんだって話だ。こういうところなんだろうな、長くなりましたが、そろそろ終わろうと思います。次回もお楽しみに。